はい、辻之介です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、今日もですね、腰痛改善のヒント、アイデアをお伝えしていきます。えー<笑>はい ぎっくり腰っていうところですねお話をしているんですけどもあーそうあのですね明日はですねこの息子の誕生日で1歳になるんでめちゃくちゃ可愛くてですね、えー、明日は一日休みでちょっと子供の世話を一日中したいと思いますでぎっくり腰ってですねあの本当に悩まれてる方今多いと思うんですねこの季節の変わり目ですねでその中でですねあのやはり幹部は触ってはいけないと、えー、前回の動画見ていない方は見ていただきたいなと思うんですが、えー、幹部ですねその幹部っていうところを触れちゃいけないんですぎっくり腰の電気も当てない方がいい しマッサージもしないほうがいいしじゃあどうすれば治るのかっていうところで腰を触らずにでも痛みっていうの取れますでぎっくり腰の治すスピードも速くなります何を見ていくのか基本的にはお腹、足回り、えー、首っていうところですね、まあ、肩甲骨かっこ首結構かっこ肩甲骨っていうところで覚えておいてほしいんですがあの首回りでですねなぜ、えー、ぎっくり腰で首を見ていかないといけないのか、えー、脊柱っていうのはですね一つの柱であってですね あのまあ、こういう感じで腰椎腰椎胸椎頚椎と一つの棒なわけです。 なので、この腰椎の動きが悪くなることで、胸椎、頸椎も悪くなるで。頸椎の動きが悪くなるとですね、当然人っていうのはまず首から動くようにできてるわけです。腰動かすって言ってもですね、ちょっと腰動かす時も首からまず動くようにできてるんですね。なので、最初の初動のこの首の硬さが出てしまうと、実は胸椎、腰椎、胸椎、腰椎っていうふうに負荷をどんどんどんどん溜めてしまって、えー、何かちょっとしたタイミングでぎっくり腰になってしまうというところなので、普段からですね、その首の動き、例えば肩こりが特にあるとかですね、 えっていう方に関してはその首の動きを常々改善させておく肩こりが極力出ないような状態を作っておかないと実はぎっくり腰になりやすいんですねなので首と腰は関係ないっていうふうに思われる方も多いかもしれないんですけども実は肩こりが常々ある周りが肩周りが張ってしまっている腕の動きが悪い人っていうところはですねそのぎっくり腰に実はなりやすいのでえ今日はですねその今ぎっくり腰になられている方えプラスですねぎっくり腰で何回も。 えー、されてる方、えー、プラス、えー、腰痛で悩みで肩こりもある方っていうところに試していただきたいポイントがありますのでぜひ、えー、やっていただきたいなと思いますでご自身で簡単にできるケア方法なんですけどこう肩こりっていうところですよね腰の動きも見てほしいんですけど腰の動きとか普通にこう首を回してもらってですねこう痛みがある場合に行、えー、きにくいなとかですね突っ張り感とかある場合ですねの時にですね、こう肩周りのですねこここのですねちょっと見にくいかもしれないんですけどもあのー、こ。 ここに鎖骨があるんですね鎖骨鎖骨あの骨があると思うんです鎖骨こういうふうに鎖骨っていうのがあると思うんですけどもあのこの首のですねこの付け根だとちょっと腕の方にビリッてしびれて気持ち悪い感じがあると思うんですねでこのままですねこの本当に腕の腕の、えーまあ、首の付け根ですねこの付け根のところをこう上の方にですねこの鎖骨から上の方に。 上がっていっていただくと、当然山なりで頂点で次、後ろに行くようにできていると思うんですよ、後ろになるようになっていると思うので、そのちょうどど真ん中、えーと、ちょうど真ん中の部分よりちょっと前側のところを、ですねぎゅっとこの後ろ方向、後ろ方向かつ、ちょっと首の真ん中背骨、背骨の真ん中に当てるようなイメージで、ぐーっとですねこう指を入れ込んでほしいんですね。 ここでぐーっと入れ込んでいきますでこれでですね、実はめちゃくちゃこれで肩こり取れるんですよ。あのよくですね、こっちの方をぐいぐいぐいぐいやってしまうんですけど、やはりそれでは取りきれないっていう場合に、ここのですね、ポイント、この首の付け根のちょうど盛り上がってるところですね、ぐっと盛り上がってるところ、ここ、ここ、ここに対して、ここに対して、ぎゅっと押し当てていくんですね。 そうすると、これだけでも結構気持ちいいなっていうのがあると思いますので、このままですね、ちょっと首をこう軽く動かしてもらう、この触ったまま、もしくはここをぎゅーっと2、30秒ぐらいマッサージしていただいても結構です。こういうふうに肩を回してもらってもいいです、こういう感じですね、触ったまま肩を回してもらう、こういう感じですね。でこれでもでもすね僕今 肩がめちゃくちゃ右が硬い、えー、硬いで硬いじゃない、軽い、軽いんですね。で、ちょっとこっち残ってるので、こっちの方もですね、ちょっとやってみたいと思います。で、首のですね、これ、付け根え、付け根のこういう盛り上がってるとこ、盛り上がってるとこ、なんで、前じゃないんですよ、前はちょっと気持ち悪いので、えー、ぐっとここに押し当てます、ここが頂点としたら、ちょっとそれより前側ですね、ここの付け根のところ、ぐっと。 ぐっとです、ね、こういう感じで押さえてもらってでこれは触れたらですねグッとなんかああ効いてるなーっていう感覚あると思うんですよちょっと手の方にしびれが出るようなこう気持ち悪い感じが出るとしたらちょっと前すぎるもうちょっと後ろだと思ってくださいその場合はねでこのままグッと押し当てたらですねグッとこういう感じで押し当てたらそのままグッと回したりですねこう軽く首を動かしてもらったりとかあしてもらって大体230秒。 まあ、深呼吸しながらででもいいですねこういう感じでちょっと動かしてもらうまあこう回すとちょっと分かりにくいので横がいいかもしれないですねこう横に軽く動かしてもらうとこれでもう結構軽いっていう風になるんですよなのでよくよく頑張ってこうもみもみもみもみも み, も み, もみも長いことするよりも実際この1点をしっかり緩めてあげる っていう方が肩こりにも効くし、実はこれだけでもですね、肩周りがすごく緩んでですね、えー、腰の動きにも影響っていうのはまずまず、まず間違いなく出てくると思いますので、えー、ぜひですね、試していただければと思います。えー、動画をご覧いただき、ありがとうございました。